で前した<笑><笑><笑>もちろん来てますよ。 シンシンシンシンのたでですですね今<笑>そからああー<笑>あーそっか<笑>あこれよし<笑><笑><です><笑> you <laughs> Thank、you